つななんか今日は40度ぐらいあったみたいですねやっていきますか「ウエルタンゥハトキャラス」今日はたった3分でできるバスタップメニューでやっていきますよ でバストアップは肩から胸の上の方にかけての筋肉を鍛えることで張りが出てサイズアップしますのでまずは脇を締めてアッパーからやっていきましょうこの時体はあんまり動かさないで拳に力を入れて拳の内側が自分の方を向いたまま腹立つあいつの顔を思い浮かべて頑張りましょう 次の種目は手でおにぎりを作って地面から腕が垂直になるように目線は前を向いてこの姿勢をキープで頑張っていきましょう。 体の前で手を伸ばして手と手をぐるッと合わせたまま上下に動かします顎を引いて胸を張ったまま手の力抜かないように頑張って。 次またさっきと同じのいきますよ。 ラスト体の前で肘と肘をぐーっと力いっぱい合わせてはい OK おっきいバスターのために毎日頑張って続けてくださいバイバイチャンネル登録もお願いします